それでは今からジャックスオンライン7のゲノムデータベース、ゲノムブラウザーを使って、AIR、解析と遺伝子機能解析を行うという、えー、と講義を始めます。はい。えっ、ー、と、まずはですね、ま、私の自己紹介などから始めようと思うんで、ちょっと画面を共有させてください。えっ、ー、と、こっちですね。はい。でですね、えー 私なんですす。けれども、某、えっと、秀政と申しますであの私自身はあのこの右上にあるような本もあの書いて名前を見たことがある人が多いかもしれません、まあ、生命科学データ解析ということを、えー、長年やってまして、えーまあ、あの今も客員やってますけれどもライフサイエンス統合データベースセンター DBC ですの方でこのような、えっと、データベースをつなぐ 研究仕事を13年ぐらいやってたんですけれども、まあ、今も続けて客員でやらせていただいておりますが、現在はこの右下の方にあります、広島大学ゲノム編集イノベーションセンターというところで、卓、え、越、ー、大学院というあのプログラムのもと、バイフマティックスをあのそのプログラムの学生に教えるということを本部として働いております。それ以外ですね、まあ、DBCS に至るまでも、 あのいろいろな研究所、まあ、大学院時代も含めまして、まあ、ライフサイエンス関係のデータベースを、まあ、いろいろ扱う、そ,、えー、その過程で、えー、バクテリアを使ったり、マウスを使ったり、線虫をったり、あとは、まあ、バイオ細胞を使ったりみたいな、えー、いろいろな、まあえー、実験材料で、まあ、研究してきている、まあ、経験のあるあの、まあえー、生命科学分野の研究者です。 まあ、DBCS に関しては、あ先ほどのお話にも簡単にあ説明あったと思うんですけれども、あのライフサイエンス の, あの分野のデータベースを統合する、えー、ところとして、えー、次にお話のある DDBJ ですね、まあ、国立電学研究所にある、まあ、センター、DNA Data Bank of Japan というところですけど、とまあ、連携、協力してやるという使命を持ってやっている、まあ、センター。 それが DBCS でして、この今回のセミナーの主催であります JST の NBDC バイオセンスデータベースセンターとは共同研究という関係でやっているというまああのセンターになります。でえっとそちらの方で何しているかというとこういうふうに生命科学研究のまあ高速道路を作るということでまあいろいろデータベースいっぱいあって。 よくわからない。なんだけど、作りっぱなしになっているようなことが多いと。それを、まあ、メンテナンスしてより使えるように、まあ。高速道路、穴ぼこだらけだったら、あのね走れませんよね、まあ。そういうふうな例えでいつもこれ使う図なんですけれども、皆さんが高速に、えー、と通れるような道路を、まあ、提供すると。そういうようなことをやってます。まあ、今言ったみたいにまあ、データベースいっぱいあっても頭抱えていると。そういう状況で、えー、まあ、私なんかは、えー そういうデータベースのソムリエとしてですね、あの皆さんに、えー、いろんなデータベース紹介できたらなというふうに思います。き、まあ、今日のまあ話も、えー、ゲノムデータベースの部分は割とそういう、えー、DB ソムリエの部分で、割と今まであんまり話してないことになるんじゃないかなと、まあ、それはです、ねまあ、時代が変わってきて、まあ、皆さんの思考が変わってきたというか、まあまあ、提供できるワインも変わってきたと、そういうところもあると思います。はい で、えー、まあ、そういう時にですね、とても役に立つ、まあ、私なんかがまあ、講義や、まあ、実際にお教えに行ってっていうのも、まあ、あるんですけれども、えー、ちょっとこれ件数が古くて、今これ1900件ぐらいになって超えているはずなんですけれども、あのチュートリアル動画の統合テレビというものがあります。この統合テレビにはですね、ここにある動画マニュアルと講演とハンズオン講習っていうのがまああの3種類あるんですが、あの この動画マニュアルっていうので、いろんなデータベースやツール、ウェブ上のツールですね。そういうふうなものをあの使う、使い方を説明してて、えー、それをもとにですね、えっ、ー、と、やるとある程度できると。もちろん、あの、そこに書いてあるだけじゃ、あの、皆さんの思ってることはすぐできないと思うんですけど、これを参考にして皆さんが考える、まあ、えー、足しというか、考えるヒントにしてほしいというところが願いがこもってます。そのような、まあ、あの、統合テレビ っていうものの作ってるのもこの DBCLS になります。はい。で、そういう、まあ、あの、バックグラウンドですね。まあ、きも統合テレビの話もう一回しますけれども、あの、今日はこのゲノムデータベース、ゲノムブラウザー、そして配列解析、まあ、特にブラストというところを、えっと、概要をお話しするという、あの、えー、講習になります。 まあ、ここに書いてある通りですね誰でも使うことができる公共 DB ウェブツールを活用したゲノムデータベースやゲノムブラウザを使って、配ス解析と遺伝子機能解析を行う方法のについての基礎知識を学ぶというところですね。まあ、特にゲノムブラウザとブラストの実際の使い方をデモンストレーションするというのがきょうのところで、これに関しては実際に動くところをお見せしようというふうに考えております。 で今日の講習のまあ内容というかまあ流れなんですけれども、えー、まずはまあ今も言いました統合テレビですね、それをのまあ紹介をさせていただいて、その後でです、ねえー、ゲノムデータベースとゲノムブラウザということで、まあ、この、えー、ゲノムに関するデータベースに関して、まあ、まとめたあの基礎的な知識をお話ししようと思います。まあ、これに関しては実習もやります。 でその後ですね、簡単になんですけれども、あの延期配列のデータです、まあ、DNA ですね、DNA のデータベースに関して、えー、ざっくり、まあ、私自身はどちらかというと、d d b g の中の人じゃなくて、えー、すぐ横で一緒に、えー、働いていた人間なんですけど、その立場で、えー、こういう延期配列データベースに関するお話ししようと思います。まあ、この講習の後には、実際にこの d d b g の中で、えー、働かれている方が、えー、講習していただく。 と思うのでまあそのままあああの、まあえー、予習になるかなというふうに思いますで。その後で最後に配列解析ということで、まあ、ブラストのというツールですね、非常によく使われている、まあ、30年代使われているツールなんですけれども、に関して、まあ解説をしようかなというふうに思っております。はいでですね、えー、今日の話なんですけれども、もちろん今日の話だけでまあ理解できる。 ように、えー、作ってるんですけれども、まあ、より、えー、深く学びたいという人の向けに、えっ、ー、と一応、まあ、私なんかがあの関わったさんえっ、ー、と図書、まあえー、参考書ですね紹介しておきますと、えー、まずはまあ、入門向けの方向けに、ですねこの生命科学データベースウェブツールです、ね、っていうまあ、えっ、ー、と本ですね、こういうやつですが、ま あ, あのいろんな、えー、とインターネットの Web ツール、統合テレビをあののまあ 代表的なものを18個紹介すあとま あ, あの入門書としてあの私が書いてて最近第2版出しました、えっと、生命科学データ解析に関しても、えー、お話ししようとお話しないなあの ご, ご推薦しようと思ってます、まあ、こちらに関してはまあ基本的な知識をあの一応一通り私一人で書いたということで、まあ、こんな内容になってます で一応、まあ、あの、ここで聞かれている方は、ある程度、知識をお持ちの方もいらっしゃると思うので、より発展的な内容を学ぶために、このような、まあ、あのデータ解析実践道場というような本も出してます。これは、えー、まあ、インターネット上のデータとかを集めてきて、あと、まあ、自分のデータをどう扱うかというのを、まあ、あの、えー、指南するという点で、ある程度、まあ、実践的というか、まあ、ユニックスのコマンドラインですね。今日はこの話。 しませんが、NIX のコマンドラインを使ってえデータを解析をするというために必要な知識や基礎本的なことが、まあ、あの紹介されています。はい。そういうような、まあ、本が、まあ、ありますので、まあ、随時、えー、関連するところが出てきたらあの、こういうのがありますよというふうに紹介しようと思っています。はい。でまあ、今日はこの、えー、と今使っている、多分皆さんリンクして見ていると思われます、この、えー、とページを、まああの GitHub のページですね。まあ、元に、えっと、やりますので、特に、えっと、まあ、えー、PDF のスライドとかそういうのないんですけれども、まあ、そういうあの流れでやっていこうと思ってます。はい。で、えー、まあ、あの、皆さんに、えっと、注意事項なんですけれども、これちょっと、えっと、皆さん今から同じ時間帯にぜやるので、ちょっと本当にこれ気をつけてほしいんですけれども、皆さんがですね、 この同じ時に話を聞いて同時にアクセスするとです、ね、サイトがつながりにくくなります。でこれはです、ね、実はあの皆さん、これ、講習の時だけじゃなくて、普段あのデータ解析する時もよくあるんですけれども、サイトがつながらないとい、ウェブブラウザー使ってて、なんか検索して見に行ったのに見えないということがわりとあると思います。それはです、ね、やっぱりその時間帯にです、ね、アクセスする人が多いということなんですよね。なので、まあ、しばらくして、えーまあ、ちょっとお茶でも飲んで。 もう一回やってみるとですね、まあ、10分か15分後ぐらいにしてみると、つながるってことはよくあります。ですので、まあ、みんなが同時に今からやるあのこの講習ですね、まあ、基本的にはインターネット上のウェブブラウザー、インターネットを介したウェブブラウザーを使ってやることが多いんですけれども、みんなでやると、多分つながらないことがかなり予想されます。ですので、えっと、まああのちょっとダメだった場合は、話を聞いてですね。 行くことにまあ専念してやることは後でもえっとできますで今日のこの動画もですね、えー、録画されてて後でまあ見れるので、えー、後でちょっとわかんないなと思っても、えー、気に留めずにどんどん、えー、進めてくださいでまああのついていけなくなったらとりあえず話だけ聞いてくださいでその後でまああのまた後でですね、えー、アップされた動画でやってくれいただくってことがいいかなと思います。 はい、ここにも書いてますけど、サイトの反応が悪いときはタイミングずらして実行しましょう。で、まあ、よくやっちゃうんですけど、まあ、あれ、あれってやって、何回もクリックすると、ますます繋がりにくくなります。ですので、まあ、おおらかな気持ちが大事ですということですね。で、えっと、今日の、えー、っと、みこの講習ですが、あのスライドっていう、あのまあ、スライドとか、まあ、いろんな読み方があるようですけど、このスライドっていうものがあの用意されております。 でこのスライドで、えー、質問を受け付けると。でまあ、僕はあの今ですね、私あの、えー、これ事前に今撮影してて、えー、バラしちゃいますけど、日曜日に撮ってるんですが、<笑>この日曜日の、えー、に撮ってるので、あの皆さんが受けます木曜日にですね、私も、えー、こゃ喋ってないんですよね。で、皆さんからの質問があったらあのお答えするというので、えっと、待機してます。 インターネット上のどこかで待機しております。ですので、えー、遠慮は無料です。まあ、せっかくの講習会ですので、わ、えー、からないことあったらスライドで聞いてください。まあ、置いてけぼりは楽しくないです。はい。と、まあ、そういう、あの、お願いです。まあ、そういうわけなので、あの、まあ、ね、どんどん進めていっちゃってていいので、 えー、できる限り皆さんと一緒にならないようにっていんですけど、まあ当然、ね、今話してる動画が流れてるときに皆さんやると思いますので、まあ、それはしょうがないなというふうに思ってます。で、まあ、先ほど来、えー、紹介した東合テレビ、東合 TV、まあ、どちらでも呼び方いいと思うんですけど、あのもうこれもですね、2007年に始めまして、えー、もう長い間、まあ、2007年のね4月、7月、7月、今月ですね、 始めたんですけど、だからこう、こせや今年2021年ですから14年やってて、今月から15年目に入ったんですが、まあ、これは生命科学分野の有用なデータベースツールを、まあ、動画で紹介するウェブサイトということで、まあ、見たことある方が、まあ事前のアンケートでも、えー、ですね、まあ、見ると、あ、ちょっとこれ、このページはですね、ちょっと温存しておきましょう。あーとと、違うとこ行っちゃいました。これをですね右ククリック あ, あダメだちょっと待ってね。今ちょっとね、あの右クリックとあんま使わないんで。えー、新しいタブこれですね。この統合テレビです。で、あの統合テレビ何件ぐらいあるかなって時は、これまあ、あのこれで検索すれば出てきますが、えっ、ー、とまあ、1900件ぐらいというふうになってて、えっ、ーまあ、いろいろなあのツールの動画のマニュアル的なものが、それの約3分の1。 で今回やってるような講演が残りなんですけど、まあ、講演も、まあ、普通喋るのと、今日やってるようなハンズオン的な講習というのと、まあ、分かれるというふうになってます。で、その統合テレビなんですけれども、えっ、ー、と、まあ、ヨサイトへのアクセスの仕方、結果の見方、ね、そういうものが、まあ、あの、操作の一挙手一投足が分かるという、あの、えー、触れ込みで、えっ、ー、と、ずっと、えー、この g b c l s の、えっ、ー 活動の 主, 主要な、まあえー、パーツとしてやってます。で、まああのー、まああの、ね、初めて学ぶ人があの見てわかる、それはもう当然なんですけれども、実を言うと、こういう講習会の資料の置き場、参考資料として、まあ、残ったりとか、まああのー、ですね先輩の方が後輩にこれ見ておいてねっていうふうなものとして使えるという部分が非常に便利というふうに、えー、皆さんからの声をいただいております。でまあ、えー、とこの 統合テレビなんですけど、まあ、件数が1900もあって、だいぶ増えてきちゃったんで、まあ、カテゴリー分けみたいなのがされてまして、まあ、今回の講習に関する内容の多くは、この延期配列の検索、取得、比較を行うというところにえっとありますので、えっと、これ開いてみてみると、こういう感じですね。こういうところでまとめられてます。これに関してはですね、えっと、こちらの方でまあタグとか、 いろいろあるんですけど、確かですね、トップページのところに、ここにですね、スキル別コースから探すっていうのであって、延期配列の取得を行うというのは、ここにあります。で、まあ、これ全部見ると1時間50分って書いてますけど、まあ、それ以外にも、いろんなあの、えーとまあ、特にですね、ラボの新人がまず見ろっていうあの動画セットみたいなのも あ, のありますので、あのぜひ、えーと、この動画のセットで見ていただけるといいなと思います。 はい。戻ります。で、えー、っと、まあ、過去の講習会、まあ、こういうふうにやってる、あの、アジャックスの講習会っていうのも、まあ、あの、統合テレビにもほとんど入ってます。なので、まあ、繰り返し復習できます。で、まあ、見ててですね、これ古いよとか、あの、入ってないツールがあったよみたいなのがあったら、この統合テレビリクエストホームっていうのがあります。それに、えー、ぜひ、えっ、ーえー、と、連絡していただければと思います。それはですね、 これも使い方あんまり皆さん言わないんであれですが、まあ普通にこういうふうに、あの、あ, あってですね。リクエストしたいのは何ですか、えー、動画です。で、どんなツールですとか、URL を教えてください。 どんなことができますかとか、そのツールは優勝ですかとか、まあだから、優勝ツール、無償、無償まあ、多くは無償なんですけど、優勝のツールもあるとか、リクエストを聞いていいですかとか、そういうことを聞かれて、あのまあ、匿名でも出せますので、えー、ぜひ、えー、使ってみてください。はい。で、まあ、この統合テレビなんですけど、実際にね、えー、作ってくれる方も募集してます。なので、えー、作りたいよという方、あのまあ、作るのはね、すごく勉強になりますので、 まあ、ぜひ、えー、作るのもあのご協力いただければというふうに思います。まあ、ボランティアじゃなくてあのちゃんと借金あ出ますので、えー、ぜひ、えー、皆さんもご協力ください。はい。で、いよいよ本題に入っていこうかなと思います。はい。でですね、えっ、ー、と、まず、まあ、ゲノムデータベースの部分なんですけど、なんでこれゲノム データベースとゲノムブラウザと一緒になってるかというと別にあのねなんか理由があるんんじゃ な, いなんかその深い一緒にしちゃったとかそういう理由じゃなくてこれは本当に切り離せないぐらいあの密接になってるといるところでこのゲノムデータベースとゲノムブラウザと一緒にしてます。で、まあゲノムデータベースって何ですかってよくまあ聞かれるんですけれどもこれは ま, ああのまあデータベースの一種なんですがゲノムハイレスですね。ゲノムハイレス 生物はもちろんあの、えー、皆さん遺伝情報、すべての生物遺伝情報を持ってて、その遺伝情報をまあ解読してっていうことをまあ今の時代、2020年でやりますね。そのゲノム配列決まったものをはじめとした遺伝情報を ま, あまとめてあるのがこのゲノムデータベースっていうふうになってて、まあ、あの狭い意味ではこのゲノムデータベースというのはあの、ゲノム配列の だけけののデータのことを言うんですけど実際にはあのゲノマ配列だけじゃなくて上にも書いたように、えっと、ゲノマ配列からあのどこが転写されてっていうま あ, あの転写配列で。さらにはその転写配列が翻訳されてまああのタンパク質になりますね。そのタンパク質の配列。で、えー、タンパク質にならないけれども転写され て, かして活躍していると思われる、えー、ノンコーディング RNA。 まあ、長いものはリンク RNA とか言いますけれども、そういうノンコーディングアレンでこれらそれらのまあ原子産物がどのように制御環境を持っているかとかあとはまああのその、ね、生物の個体、いろいろ個体があって、その個体間でちょっとずつ違う、そのちょっとずつ違う、そのえー、違うことに関するデータ、多型のデータですね、そういうもの、そういうものを全部含めて、えー、ゲノムのデータベース。 いうふうに読んで整理されていろんな世界中いろんなところから公開されているというものになっているんですけれども一番よく使う、まあ、そういうデータベースを維持しているところがこの NCBI になります。まあ、NCBI というのはナショナルセンター法バイオテクノロジーインフォメーションという名前のこれはまあセンターでして米国の NIH ですね。 NIH の中の、えっと、センターの一つです。もうちょっと厳密に言うと、NIH の中に、えー、図書館ですね、医学図書館、NLM、ナショナルライバル・メディスンというのがあって、その下にある組織がこの NCBI というふうになっています。ですので、まああの、そういう図書館的な活動でデータを集めてるいるのがこの NCBI になっておりまして、まあ、あのここの NCBI のページはもう皆さん、 もう何回も見たことあるんじゃないかなと思うんですけど、えっと、まあ、みんなで見ようと思います。はい、こういうページですね。最近はまあ、コピッドが多いので、コピッドのインフォメーションというのはすぐ出てきますけど、あのここのページですね、まあ。こちらのページはですね、いろんな情報がありすぎても、どこに何言っていいかわからないってことが非常に多いかとは思いますが、えー このゲノムデータベースに関しては、このゲノムっていう部分にあるんですけれども、まあ、これもですねここも見に行ってもまだ情報が多くて、いろいろありすぎてよくわからない、たくさんありすぎると、そういう、まあ、迷子になっちゃうんですね。まあ、皆さんはもうすでに迷子になったことあると思うんですが、いろいろ見てる私から言わせますと、このまずゲノムデータビューアーっていうのがまあいいよ いうことになりますこのゲノムビュータービューワーっていうまあサイトなんですけど、まああのー、このゲノムのデータに関して見るような、ちょっとなんかマイク切れたかも、大丈夫かな、よし、えー、ゲノムデータのビューワーになってるんですが、あのー、現地も OK です、えーと。このゲノムデータービューワー、まず見に行きましょう。 右クリック。こういやつですね。でまあ、これはですね、非常にあの分かりやすく示してくれているあのゲノムのデータにへ の, あのアクセスする入り口で、まれ、あ、わ人、チンパンジーとか、まあ、マウスとかいうふうに、まあ、この生命の木です。こ, のこれに基づいてまあデータが整理されています、まあ人の。最初はもう人になってるのであれですけれども、まあ、人のデータは、 まあ、あのどこに行けばあのそういうまとまったデータが得られるかとかあの、データセットをダウンロードする場合はここからですよとか、あと、まあ、その染色体ごとの、まあ、マップですね、あと、まあ、データがいつ更新されたかとか、そういうのが出てて、例えばあのダウンロードビア n c b i データセットとかやると、皆さんよく見るような使いたいようなまとまったデータセットがダウンロードできます。例えばです、ね、これククリックすると データセットとしてどういうものがあるかというのがこのように出てきます。で、まあ、あのいろんなデータセットあるんですけど、まああの、人のデータもですね、2003年ぐらいに最初のものが出てからですね、どんどんどんどんこうバージョンアップ重ねてきてて、年、まあね、を見ると分かると思うんですけど、いっぱいある。で、現状よく使われるのはこ の, の GRCH38 っていう。 バージョンのものも で, で、すまあ、時にというか、まあ、あのちょっと古いデータなんかだと、この H37 の方ですね、こっちを使うっていう時もあると思うんですが、まあ、主には今、こっちだと思います。で、まあ、こういうもので、まあ、チェックしてみたいなで、これでダウンロードみたいなことすると、まあ、人のゲノムのデータです、ね、が、まあ、得られるというふうになっています。で、まあ、あのデータビューアーはそれ以外にこうやっていろいろナビゲートして、 えー、ここをクリックするとこう霊長類が見えてさらに上に行って上に行ってみたいにしてこうあの、えー、いろんな生物ですねチンパンジーを見るとチンパンジーは確かに人とほとんど染色体も同じだけど2番染色体が割れてますとか何かねそういうようなことがこう分かったりしてなかな か, なかなか楽しいんですけれども。 まあ、楽しい。これ楽しいだけでちょっと攻撃終わってしまうので、えー、とダメで、ちょっと説明に入ると、まあ、皆さんが使いたい生物がですね、こ, こなあのまあこれで出てこない時もあると思います。まあ、それはですね、あの代表的な生物しか載せてないからで、例えば、私、あの裸デバネズミの研究してるので、あのネイキッドモールラット、これですね、この、これをまあ見たいよって言った場合は、あのこれで検索すると、ネイキッドモールラットは出てきて、 マウスというか、まあ、マウスよりはこの辺 の, あの、えー、とものに近いと、まあ。ダマラ、ダマラモーアとダマラランドネズミ、あのバネズミですね。それなんかとこう近いとか、そういうふうなのが分かったりとかして。で、まあ、えー、とここで出たら、こっちに、えー、と詳しいのを見ると、これで、まあえー、とデータセットも取れますし、まあ、アッセンブリーも何個かあるとか。 まああのレフセックのデータがこういうのがまあわかると、そういうあの、えー、ものになっています。で、まあそういうあの NCBI のデータですね。NCBI に、まあ、登録されたってことはその公的なデータベースとして、えー、入っているっいうことなんで、ここにあるのがまあ最もなんですが、今見てたみたいに、えったどっていくのは、えー、となかなか面白いんですが、えー、ちょっとあのリストで欲しいよという方がいると思うそういう場合は、このブラウズ・バイ・オーガニズムというのが用意されています。まあこれもえっと タブで開くとですね。これかな。はい。こういうふうに、えっと、ザーッと出てきちゃってあれなんですが、例えば、えっと、まあ、アルファベット順っていうか、ここで相当されちゃってるからわからないんですが、例えばここのサイズでクリックしすると、あれサイズ順のヒットとか言われちゃいました。ちょっとそういう場合は、 もう一回えっとリロードしましょう。でここです、ね、でもえっとサイズで1回クリックするとちっちゃい文字に並んじゃうので、それだとあまり面白くないもう一回クリックします。そうすると大きい文字に並んでですね、えっとどういう、つまりゲノムサイズがでかい文字にあのすでに決まっている、えっと、データベースに入っているもの順に並ぶんですけど、まあ人が大体、 えー、3ギガです3ギガだと全然この辺よりでかいということでこの、えー、トップ50にも人は出てこないんですがじゃあこのでかかったの何かっていうとこの1番はこれ廃魚で2番はこれあのウーパーループですねとかいうふうにあのー、あと3番以降はずっとこれあの植物ですけれども、えー、っとこんなふうに、えー、っと大きいもん順に並んだりとかあのー 生息体の数が分かっているものに関しては、えっと、このように並んだりとか、えっというふうに見ることができますし、ここで、えっと、絞り込むことができます。例えば、昆虫が見たいよって場合は、インセク、インセク、インセクタ、インセクタとかで、えっと、検索すると、インセクタの分類のものが出てきて、やっぱり同じようにサイズで、えー、1回、でもう1回ってやると、 えっ、ー、と、出てきて、まあ、ああのー、昆虫で、こんあのでかいゲノムを持つ、持ってる決まっているものが出るんですけど、まあ、ロカスタとか、これ、バッタ、トノサ マ, バ ッ, タトノサマバッタとか、これ2番目のよくわからないこの読み方ですが、これ、あの、ナナフシなんですけど、こんなふうに、えー、その辺のものはですね、人のさん人のあの遺伝、えー、ゲノムサイズよりもでかいゲノムを持つ昆虫っていうのが、まあ、あ、えー、こういうと具体的にわかると。 もちろんこの辺をクリックすると、それぞれごとの情報が得られてですね、そういうデータを使いたいときは、ここの上にまとめられています。こういうものを使ってやる、もしくは下で見て、その実際に読まれたゲノムに関する詳細が見ることができる、そういうことになっています。はい まあ、ゲノムデータベースに関してはどんどんどんどん説明していくと切りかないので、まあ、こんな感じになっているというので、皆さんも、えー、と自分の興味のあるものをまあ見てほしいんですが、まあ、こういう、えー、NCBI がまとめてくれているもの以外にです、ねあの、それを研究してきた方々がまとめているモデル生物各種ごとの、ね、データベースというのも、えー、結構あります。例えば、有名なのハエだったらフライベースになるとか。 まあ人の病原体を媒介する未脊椎動物には、ベクターベースなんていうふうに、割とこういうあのそのそ生物種ごとにえたくさんデータを蓄えているものがあって、そちらをまあ使って研究されているって方も多いのではないかと思います。もちろん、そちらもあのいいんですけど、NCBA なんていうのは、いろんな生物を集めてきているというふうになってんで、そういうのとはちょっとあの違う一線を画すものになっています。はい で、まあ、あのー、まあ、あいろいろ、ゲノムデータベースに関しては、いろいろもっと言いたいことあるんですが、えっと、この以下のですね、ゲノムブラウザーのセクションにて、ちょっと、えー、その辺の話はしようかなと思います。で、ゲノムブラウザーの話ができたんですけど、ゲノムブラウザーって何ですかってことなんですが、あのー、あれですね、あのー、延期配列を解読したあもの、まあ、まああま延期配列、要するにゲノムなんですけど、ゲノムを決めたあの生物、ゲノムの ものに関して、ゲノム配列のどこにどういう特徴があるかという、そういうまあ特徴をこうどんどんこう注釈入れていく、付与していくんですね。まあ、そういうことをまあアノテーションというんですけど、そのアノテーションですね、そのアノテーションを見るためのまあ仕組みということが、この、えー、ゲノムブラウザーというふうに思ってください。ですので、ゲノムが決まったものがあ限定なんですね、生物。で、その決まったゲノムに対して、この位置に 例えばこういう遺伝子あったよとかこういうリピートがあったよとかそういうふうなものをま あ, あの見るそういう仕組みになっててえまあ人ではもうはるか昔というかもうゲノム人ゲノムが決まった頃からですねずっともう20年ぐらいえずっと使われているものでわりとまあいろんな研究では使われてきているので皆さんもぜひあのまだ使ってないよっていう人はぜひあの便利なんで使ってください。大抵の皆さんが知りたいデータ ゲノム上、ゲノムが絡みそうなデータというのは、えー、ここに実はもう乗っかってます。しかもそういうふうなゲノム配列の座標という点で統合された形で、えー、見ることができます。はい、で、まあ、ゲノムブラウザーにはいろいろあるんですけれども、まず言っておくと、まあ、オンラインでアクセスする形と、えー、自分のところで使うロ、自分のところのコンピューターでだけで使うローカル型というものがあってですね。 まあ、ほとんどがオンライン型なんですけれども、まあ、オンライン型でよく使うのが、この2つの UCSC っていうのと、アンサンブルっていうものです。で UCSC っていうのは名前の通り、ユニバーシティカリフォルニア・サンタクルーズっていう大学が、えー、と作っているゲノムブラウザーで、まあ、あの、こういうやつですね。UCSC ゲノムブラウザーって言っても、これも、まあ、論文ちょっと読んだらすぐ出てくる、あの、話かなと思います。こういうやつですね。で、 もう一つのこの何て読むかわからないとよく言われるんですけど、アンサンブルですね。アンサンブルゲノムデータベース。こちらの方はですね、えっとヨーロッパのイギリスのにある<笑> EBI ですね、ヨーロッピアンバイフマティックスインストーの方で作っているものです。で、カストもすごくよく使われるので、あの、まあのまミラーサーバーにこうやってね、あのなって、えっと、www で見たはずなのにアジアとかになっちゃったりとかしてますけど、まあこういう。あの ものですこういうサイトでまあ見たことあるんじゃないかなと思います、入り口は。で、まあ、よく言われるのは、それで何使うかわかんない、どうやって使っていいかわかんないよみたいな話を聞くんですけど、まあ、それに関してはちょっと下で詳しく説明します。で、えっと、m c b i の方でも、まあ、先ほど言ってきた、その、 NCBI ゲノムデータビュアーは、さっき言ったやつですね、が、まあ、あの作られてて、まあ、そういうので、あのゲノムブラウザとして同じようなものが使えるんですけど、NCBI の方はブラウザって言わないで、えー、とデータビュアーはっていうふうに言ってます。はい、そういう、まあ、オンライン型で、オンラインのいい点は、どんどんそのデータベース、ね、アップデートされていって、えー、見たい情報がです、ね、どんどんあの入ってると、入っていってると、更新されていってると、そういう点がいい点です。 でローカル型っていうのは、外には出せないデータとか、自分のところにしか持ってないデータを統合するのに使うもので、インテグレードゲノミックス・ビューワーっていうあのソフトー、IGV っていうので、えー、使ったことある人がいるんじゃないかというふうに思うんですけれども、そういうま あ, あのソフトウェア今日は特にここは詳しく言いません。で、えー、ゲノムブラウザーなんですけど、この UCSC ゲノムブラウザーを、まあ、使うやり方っていうのまず実習の、えー、位置として、えー、じっくりやろうかなというふうに思います。 ですので、皆さん、この UCSC のゲノムブラウザというものをやるというふうに、まず思ってください。UCSC のゲノムブラウザなんですけど、さっき開いちゃったんですが、えっと、せっかくなんで、それの探し方から行きましょう。まあ、多分こういうであのアドレスはすぐ忘れちゃうと思うので、ただこの UCSC ゲノムブラウザという名前だけは覚えててください。で、これで、まずですね、コピーすると。で、まあ、新しい、 タブ、まウィンドウでもいいんですけど、開いて、ここでペーストしますね。で、えっと検索してください。まあ、いろいろ、あの、まあ、私、Google 使いましたけど、Bing でもいいです。あの、とにかくインターネット検索していただいてやると、まあ、結果はもちろん皆さん、僕と違うと思うんですが、こういうふうに多分上の方に出てくるんじゃないかなと思います。UCSC ゲノブラウザ3択。で、これクリックしていただくと、こういう。 あのページ。まあ、さっき見たのと同じですけど、こういうページが出てくると思います。それで、それで、えー、っと、トップページを開く。ま、あここまで一番やりました。で、ま、いろいろリストされてますと。で、一番、アワーツールの一番にあるゲノムブラウザをクリックします。それはですね、アワーツールズ、こですね。アワーツールズのゲノムブラウザ。まあ、これ実はいろいろなところにゲノムブラウザってあってあれなんですけど、説明の都合上、ここをまずクリックします。えい、クリックします。 そうするとですね、なんか聞いてきます。えー、よく読むと、ミラーサーバーがありますと、えー。あなたは、一番使いのはゲノムアジアでしょうと。そっちでいいですかというふうになっているので、えー、こっちを使うように、まあ、あの日本の方の場合はしてください。でま あ, あのカルフォルニアに住んでるとかいう方は、こっちのあの UCSC に近い方にでもいいと思うんですけど、こっちのゲノムアジアっていう方をクリックしてください。これやるとあの 理科研究所の横浜の方であのミラーしているこの UCSC ゲノブラウザーに接続することになります。クリックします。まあ内容は全く一緒です。ミラーっていうぐらいですから鏡ですからあの全く同じで、まあ、ミラーだからといってあの左右変わってるとかそういうのはなくて、えー、全くあの同じミラーサーバーっていうそういう意味で、全く同じあの中身が別のサーバー、別の場所にあるっていうあのものです。だから逆にですね、UCSC の本、えっ、ー、と 本当のサイトはですね、まあダウンしているとか、なんとかいうときはこちらを使うと便利だよっていう、そういうまあの、えー、使い方のチップスもあります。で、このページが出てきたと思います。で、いいですか皆さん、ついてきてますかねまあ、このページまでまあたどり着ける。まあ、これですね、3番ですね。最寄りのミラーサイトに接続するか聞いてくるので、指示に従う。はい、従いました。で、ゲノブラウザーのページが開きますと。で、えー、 生物種とアセンブリーを選びましょうとで、まああのまあ。自分の好きな生物やってもいいんですけど、ここではちょっとチュートリアルなんで、まあ、人で、えー、GRCH38 にやって、えー、検索も、えーえーまあ、コロナ関係ということで ACE2 をやろうと思います。えーとまあ、デフォルトでこれになっている、まあ、皆さん違うかもしれません。何か1回アクセスしたとかいう場合は、人になっているかというのをまず確かめて、人になっていない場合はですね。 例えばマウスを使ってたという場合は、人をクリックすると人になります。で、ここもバージョンは H38、えー、にしてください。で、ここでえと何回入れるんですけど、ちょっとここのえと検索窓、賢くて ACE2 って入力すると、これですかって聞いてきます。アンジオテンシン1コンバーティングエンザイム2ですかって聞いてくるんで、これの場合はですね、えー、とこれをです、ね、下のウィンドウをこれ、ウィンドウていうかまあピロ、ピロ窓をこれ。 に、えー、と反転させててこれでククリックしてくださいそうすると、あの今の場所はここですねっていうふうに、えー、と出ます。もう一回やりますね。これ、これあの何もしないとき、ま、ちょっとまあラットとかにして戻って、でこれで、えー、と人を選んでもらって ACE2 ってやって、こうやって出てくるからこれ。そうすると、この場所を見に行きますよって出るので、これでゴーってやってください。そうすると、まああのこんなふうに。 ACE2 の, あのリージョンの、えー、がまあ出るんですけれども、それはですね、えー、とここの上見ましょう。えー、CHRX であるから、これ染色体 X ですね。要するに X 染色体のこの部分です。でこの部分って言われても人間にはよくわからないんですが、下でわかるように可視化してくれてて、これが、まあ、X 染色体で、えー、のこ の, この赤い部分、こ こ, こ, こですで。それを 拡大したのがこの下の、えっと、イメージで、えー、このゲジゲジみたいなやつの、このあの黒く太くなってる部分、ありますね。この太くなってる部分がエクソンで、このゲジゲジみたいになんか線で結ばれてる部分はあのイントロンです。ですので、ここはあのスプライシングの際に飛ばされてい、えー、くと。で、何個もあるのは何でかってよく言われるんですけど、これはですね、あの それぞれごとに遺伝子のモデルが違うというふうになっています。つまり、えー、言いたい、えーっと、もうちょっと専門用語で言うと、あのトランスクリプト の, あのバリアントになっています。まあ、いろいろですね、遺伝子をたくさん深く読んでいくと、ちょっとずつ違うものが出てくるわけなんですけど、まあ、それがですね、ちょっとずつちょっとずつ構造が違うと。例えば、まあ、途中から始まってるようなものも、トランスクリプトもあるし、あの通常のもの、 よとは違うあでこれちょっとね、あの、えー、注意してほしいのはですね、このゲノムブラウザーを見るときは、基本的にはあああの、えーまああのま遺伝子書くときは必ずあの左側が5プライム、5ダッシュとか言って、右側があの3ダッシュ、3プライム側だというふうに、えー、まあ習ってきたと思うんですが、このゲノムブラウザーの場合は、実はその、えー、プラス差とマイナス差両方ありますから、 あのプラス差の場合は確かに5プライム側が左に来ますが、えー、マイナス差ですね逆差の方にコードされている遺伝子実はこの ACE2 がそうなんですけどの場合はですねあの5プライム側が右になって、えー、3プライム側がですねあの右あの左になりますですのであのこの場合5プライム側がこっちで要するにプロモーター領域って言った時はこの辺のこっち側の これをよく間違えてですね、あの左側の方の配列を取ってきてはまってる人いるんで、それはあの気をつけてください。で、まあ、いろんな遺伝子モデルあるんですが、あのレフセックのキュレ a t e っていう、要するにレフセックでキュレーションしたデータでは、こういう風なあな遺伝子構造ですよっていう風に、まああに言ってます。で、まあ、これあの、実はその太い部分ですね、この長方形の部分にもあの太さがちょっとずつあるのが分かると思うんですが、 ここはそうですね。あの、ちょっと細い部分と太い部分。であとはずっと太くなっている。で、本当はですね、こっち側から見てほしいんですけど、えー、細い部分から始まって、ここから太くなって、太く太くなって、太くなって、また細くなって。これはどういう意味かというと、これ実はあの、タンパク質をコードしている領域とそうでない領域、要するに、アントランスレイティ e ドリージョン、UTR のことを言っています。この細い部分はこれ 3'UTR のことで、こっち側の、えっと、スプライシングを受けているこの部分は 5'UTR。あの5 UTR で中の部分があのアミノ酸をコードした部分っていうふうに、えー、表示されています。えーまあ、そんなふうに、えーまあ、見た目の方が、まあ、アクセスするのはすごく簡単で見た目を解釈する方がまあ難しいというふうになっているのがこのゲノムブラウザーでいっぱい本当データが情報が入っていてですね、もうあのこの回でずっと説明したら終わっちゃうぐらいなんで、絵、ま、描、あえー、けにしてあの先に進みますけれども、あのそういうものになっています。ですのでこれもいろいろ見ていると本当に面白くてですね。 もうちょっと脱線しておくとあのここですね、これ、あのいろんな生物で の, この、えー、カウンターパートがあのよく保存されている部分が黒くなるように見てて、まあ、いろんなゼブラフィッシュまで見て、あのやっぱり縦棒が続いているという部分は、やはりその部分はすごく生物主観で保存されている。鳥、まあ、も直さず、アミノ酸、タンパク質をコードされている部分がもちろん多いんですけれども、あのいろんなあのモデル。 で、保存されている部分ていうものがこれ、一目でわかるとっていうふうになっています。はい、まあ、ここで、これを見たこの部分だけで情報量もとても多いんですが、実際にはですね、あのいろんな情報がですね隠されています。こういうふうにあの下はこのトラックのペあのこれオプションになってて、このオプションがすごくて、ほとんどがハイドになってますね。これは、あの本当はデータをこう出したいんだけど、あのいっぱい出すと大変ということで。 今出てるのはここに書いてあるこの部分で、デンスとかパックになってるのは、そのえっと、これあの見る、見せるレベルを書いてますで、まあ。ハイドの場合は見せないんだけど、デンスだと一番あの控えめで、スクイッシュ、パック、フルっていう風な順番で、あのどんどんあのその、えー、見せるレベルが上がっていくという風になっててですね、例えばあの今さっきのレフセックで見ると、えー、そうですね、フルとかにしちゃうとどうなるかな。これでリフレッシュってや そうするとですね、いっぱいこう、レフセックのいろんな情報が出てきます。っていうふうに、ここを変えるとどんどん情報が変わっていくので、あの見てください。で、ハイドになっている部分を足すっていうのを今からやろうと思うんですが、こうやっていろいろいじっちゃったらですね、えっ、ー、と、元々のがわかんなくなっちゃうので、それを解消するやり方として、ここに、あの、デフォルトトラックっていうのがあります。ここですね。この、これをクリックすると一番最初の状態に戻ります。なので、一番最初に戻れると。 なんかいろいろいじっちゃってもいいです。あの最後、デフォルトトラックを押せば。はい。それでですね、今からこの講習でやるっていうのは、これもいつもよくやってるやつなんですけど、あの、アンサンブルじゃないわ、アンサンブルじゃない、すみません、エンコード。エンコードのあのプロジェクトでやられた、電車因子 の, あの結合領域のあの情報をここに出そうというものです。まあ、もちろん今、皆さんそれぞれいろいろ興味があるものがあると思うんですが、まあ、一番皆さん 興味ありそうって思っているのはそれですでこれもですね古いえっ、ー、と私の講習とか見ると同じことを教えてるんですが毎回なんかいろいろ変わってるんですねそれはあのこのンス UCSC 側のこのまあえー、説明とかがどんどん進化して変わってってるからなんですけどあのー、だんだんこう情報量多くなりすぎてですねすごい変わってます。 現 時, 現時点でのやり方、と2021年7月です。あの後で見てる方、あのそこを注意してください。また変わってるかもしれません。あの、えー、はですね、このエンコードレギュレーショントラックっていうのを、レギュレーションのカテゴリーから探してくださいということになっています。このレギュレーションですね。レギュレーションのカテゴリーの中に、エンコードレギュレーショントラック、これです。あります。あれ見えてるじゃないと思いますよね、シあれ見えてるんですけど、実際には転写因子の情報なんて出てませんよね。 これはですね、実はここの情報が多すぎて入れ子になってるんですね。階層的になってるんです。どうなってるか、じゃあここをクリックしましょう。こんなふうになってて、今見えてたのは実はこの、えー、っとヒストン関係の H3H27 の, あの AC、アセチル化関係 の, あの情報だけだったんですね。それは困ったと。僕らが見たかったこの転写因子のものはあの見事にハイドになってます。ガーンってことで。 ししましょうで、どうするかっていうのは、こ, このまあ、テキストの6番に書いてるとおり、TF クラスターズっていうのをハイドからパックにしましょうというふうになってます。えー、TF クラスター、まあ TF にもテンシャ、TF 転写因子でね、トランシクションファクターの 2, つ2通りあるんですけど、まあ、とりあえずこのクラスターの方やってください。パックにしましょう。パック。パックにすると勝手にチェック入ります。で、えー、シ, ョショーじゃない、サブミットって言ってください。<笑> そうすると、さっきの画面に戻ります。そしてですね、なんかすっごいいっぱいデータ入りました。転写因子ですね。転写因子の結合領域でがこんなふうに、まあ、いっぱいあのエンコードのプロジェクトで、えっと、いろんなあの抗体を集めてきて、えっと、チップセックをやった結果というのがこういうふうに出てます。 まあ、いろんな電車因子があのくっついてるっていうのがわ、まあ、かると思うんですけど、まあ、もっと驚きなのはこの、えー、と遺伝子の中なのにそういうのがいっぱいくっついてるっていうのがわかるってことです、まあ、実際にはこんなふうにあのいろいろあのくっついてるんだっていうのがわかると思いますはいでえー、っとそうですねでこういうふうなものだけ見てもうんわからんですわっていう人が多いんで、えー、もうちょっと使えるやり方を教えますと まあ、今、記念碑全長を見ているので、まあ、せっかくなので、えーっと、拡大する方法とか、ね、まあ、この辺でズームインっていうのをボタンを押せば、えー、っとズームされるんですけど、まあ、逆に言うと、ズームアウトっていうのをやると、例えば 1.5 倍っていうのを押すと、あのズームアウトされて、引いてですね。 こういうふうに周りの遺伝子も見えるようになるんですけれども、じゃあせっかくなので、この辺がどうもプロモーター領域っぽいので、この辺だけ見たいよっていう場合はですね、このマウスでドラッグします。ここで一回クリックして、ぐーっと、これは、これじゃダメだった。すいません、間違えました。僕も間違えて、これでぐっとやって、ぐーっとやるとこう動くんですね。動くだけでしたね。動くので、ここで真ん中でやりましょう。 真ん中でやって、この辺で、えー、ズームイン。えー、例えば、10掛けとかあります。そうすると、この部分が、あの、でも、10掛けはちょっとやりすぎでしたね。ちょっと、ズームアウトして3掛け戻しましょう。そうすると、この辺の部分。で、この辺をもうちょっと、こう、ぐーっと、こう、戻すと。まあ、これは、あの、ドラッグドロップでやってるだけです。で、この辺をまたちょっと3掛けで、ズームイン。とかやっていくと、この辺に、 くっっっつきそううなな転写因子の情報がいっぱいぱ見えるようになってきましたでまあ、えー、何でもいいんですけど、まあ、CBPβ とかがたくさんあのくっついてる情報があったので、まあ、あのこういうふうなものをこうクリックするとそこの領域でくっついたという情報、まあ、場所と、まあ、あのそれの実験情報とかあのどういう実験だったかとかいうのは全部書かれてるので。 あのぜひ、こういうふうなものを参考にして、あのまあ、使った場合はですね、ぜひ、この辺のリファレンスをちゃんと引用して、あのデータを出した人に感謝してというか、まあ、の適切な引用をよろしくお願いいたします。っていう感じで、あのうん、あこのゲノムブラウザーをですね、いろんなものが出る入ってるんですね。で、あのまあ、さっきも言ったように、こうやっていろいろいじっちゃったらですね、まあ、これちょっと戻りましょうか。戻って。 えー、まあ、いっぱいあるのを元に戻してみたいなのが、こちらのデフォルトトラックね。もう、しつこい、しつこく何回も言いますけど、このデフォル ト, トラックでやるやってると戻る。それ以外にも、いろいろ、まあ、あのー、発言関係もね、あの見えたりするんですけど、まあ、それに関してはもう皆さん、ぜひ、進めてほしいなと思います。で、まあ、それに関しては、実はその、UCSC ゲノブラウザの統合テレビがあるので、 復習のところで、えっと、やりましょう。という、まあ、あの、ことです。で、まあ、またこれ、この拡大した部分です。もっと拡大しようかな。あ、逆でした。すいません。三ズームインですね。ズームインが拡大です。この下部分で、さっきの、もう一回、レギュレーションに戻って、 さっきにデフォルトにしちゃったので戻ってまんですけど、フルに変えて、サブミットとかやると、もっとあのさっきよりもあの多い情報がこういうふうにあの形式が変わってまあ見えますよっていうのが、のこの8番の部分でした。すいません、これ8番飛ばしてました。はいまあ、あの復習の統合テレビありますし、えっと、さらに発展ですね。この UCSC ゲノブラウザーを使っていろんなツールが あ, のあります。でまあ えー、そうですね、まあ自分たちのところでプログラミングするのに必要なデータをこう UCSC のテーブルブラウザーいうものを使ってあのバルクで取ってくるみたいなこともできまして、こ の, あの統合テレビが実は最新作で現状のあ、あクリックしちゃいましたが、あの見えるようになってますので、ぜひこれもあの活用していただければ、6月の30日に作られた最新版です、になってますので、非常にあのアップトゥーデートされて 続けているこ の, あのゲノブラウザーでよく使われておりますので使ってください。で、えー、っと、ここからあのアンサンブル の, 方の話をしちゃうと思うんですが、アンサンブルは、あのまあ、あまりこう、えー、詳しくはやりませんが、あの応用ですのでやりませんが、やっぱアンサンブルも同じようにですね、えー、っと、ゲノブラウザーなんですが、UCSC ゲノブラウザーがあの先ほど見たように、えー、っと、これかな、実は、あの、 見, らん見てくださいねこういうふうにですね、いろんな生物を対象としていて、一応すべての生物っていうのをまあ、対象にしてます。に対して、アンサンブルはですね、基本的には脊椎動物ってことになってます。これですね。なってるんですが、あのー、でまあ、それの比較ゲノムとか、まあ、進化、あの配列、変異、転写作制御などの研究をサポートするツールとしてあります。 まあ、アンサンブルでもあの AC2 なんかをえ検索してやるのを、まあ、応用課題としてやってください。そうすると、まあ、人とかをこう、えー、さらに絞り込んでいって、えっ、ー、と同じような領域が見えるんじゃないかなというふうに思います。で実は、あの一番荒っぽいことやろうと思うと、この、ここのプロジェクトっていうので、先ほど見てたこの領域ありますね。そこから えー、ちょっと UCC 戻っちゃうんですけど、このアンサンブルっていう、こう、ビューっていうところメニューがあって、アンサンブルっていうのがあるんですけど、それをクリックすると、アンサンブルの該当領域にどんとどん飛んでくれます。ですので、アンサンブルでも見たいよって言ったときは、実はこれが一番簡単です。はい。意外と知られてないんじゃないかなというふうに思うんですけど、あのこういうあの便利機能もあります。で、えっ、ー、と、まあ、アンサンブルゲノブラウザそういう意味でっと、あの、脊椎動物、非常に 便利なんですけれども、実はここからがあの新しいというか、他であんまり喋ってない話なんですが、アンサンブルゲノムズというあのもののプロジェクトがあの出てます。これはですね、あのその脊椎動物以外の生物でもアンサンブルの枠組みであの見れるようにしようというあのプロジェクトでして、脊椎動物以外のこう植物などなど、ここに書いてあるものがあの見れるようになってて、 こういうふうになってますね私なんかもは、あのま解、あ、雇の研究とかもしててしょ、えー、昆虫使うので、このアンサンブルメタゾアというのを割と、割とっていうか、結構よく使ってます。でまああのここもですね、アンサンブルと同じようにデータ集めてくれてるんですけれども、基本的にアノテーションはですね、各まあ、えー、研究コミュニティがやったものをまああの使うってうことで、あまりこう、うん、アノテーションがお政治にもいいわけではないんですけれども、一応データとしてこういうふうに。 えー、溜まっててこれメタズアの例ですけどどういうデータが利用可能かっていうのは実はこっち の, あのこのオールいろんな生物を見た時に出てくるこれであの分かっててバリエーションのデータがあるとかあのレギュレーションのデータがあるとかそういうふうなものがあのえっ、ー、と見えてこういうふうにあのあってまア、あ、ムフェラスが多いのはあのそうですねあのベクター関係でこうすごいにたくさんあるんですけれどもそういうふうなデータがどういうレベルであるかっていうのはこういうふうにあの見えるようになって そういうあのアンサンブルゲノムっていうのも あ, のあるんですけれども、これに関してもですね、あのアンサンあのゲノムブラウザがたくさん、ゲノムブラウザに関する、アンサンブルゲノムブラウザーに関する統合テレビがたくさんあのできてますので、そちらを見て、あのぜひあの使ってみたらと思い、使っていただけたらと思います。まあ、UCAC って同じかと言われると、あの割とアンサンブルの方があの可視化にえ力入れてきれいな可視化があの出たりするので、 今日はちょっとあの発展すぎて、あの、えー、言及しませんけれども、そちらを見てちょっと使っていただけると、あの、便利かなと思ってます。私なんかは割とこっちのアンサンブルゲノブラザーのデータを使って、比較、生物主観比較解析なんかには使ってて、こっちの方が便利かなというふうに、システマティックに比較できるかなというふうに思ってます。はい。ちょっとすいません、時間がなくなってきたので、あの、進めたいと思います。で、延期配列。 次の大きなテーマの延期配列のデータベースなんですけれども、あの基本的に延期配列拡散ですね。拡散のデータに関しては、まあ、世界的なコラボレーションというのを30年以上前からやってて、それのことがこの INSDC と言われてて、インターナショナルネクレディアシークエンスデータベースコラボレーションというのの役ので、あのまあ、米国の場合は NCBI、イギリスは、EB、イギリスかヨーロッパは EBI、日本は DDBJ というところが、あの データをですね、一箇所に登録されると他にも反映されるという仕組みをですね、データの交換をずっと行ってて、まあ、かつてはこのアノテーテドシーケンス、d d b j であるとか、昔エンブルって言ってたやつとか、ジェンバンクっていうふうなものだったんですが、まああのいろいろ配列解読手法の発展、劇的な発達により変わってきて、今だとあの NGS ですね、あの次世代シーケンサーから出てきたデータ。 SRA と呼ばれる形で の, あのデータの交換、まあ、あとはそのデータに関してどういうサンプルを使ったか、でどういう研究でやったかみたいなことに関して、えー、バイオサンプル、バイオプロジェクトという形でのデータベースですね、そういうもの の, あの交換を、えー、やっておりますで、まあ。せっかく日本でやってるので、日本ので出したデータに DDBJ に登録してもらえるといいなと。 いうふうに思ってますこれはマストじゃないんですけれどもあの登録してくれるといいなと思ってますもともとはこのデータベースのアクセッション番号なんていう言い方しますけど本当は id 番 id だと思ってるんですが、まあ、登録番号という意味でアクセッション番号って言われてまああの延期配列のアクセッション番号って形でこんなあの ab のゼロ一六四七二点一みたいなであの番号を見ることが多いんじゃないかなと思います でこれで知っておいてほしいのは、実際のアクセッション番号というのは、この前の方の点数字の前です。で点数字はですね、実はこれ、バージョン番号っていって、この、えー、とデータの登録がですね更新された場合に、ここがあの、えー、と2とか3とかに変わっていくんで、まあ、そういうことはぜひあの基礎知識として知っておいていただければと思います。アクセッション番号で検索したのにうまくいかないっていうのは、大体これの場合が多くて、これ全部で検索するとダメなことも多くて、この前の部分だけにしないといけないとか、なんかいろいろあるんです。 そういうのをあのぜひ皆さんも気をつけてやってほしいなというふうに思います。まあ、SRA とか DDBJ のことに関しては、ここで今、口走ばしったというか、まあ、あの簡単に言わせていただいた通りなんですけれども、あの こ, こ, のここの表にあるデータ以外の NCBI のデータは交換されてないので、まあ、DDBJ であのゲオのデータ、n c b i ゲオのデータとか、パブメドのデータは当然まあ交換されていません。ですので、 まあ、あの、ここに、それはあの、検索する必要があって、えー、出てこないんですね。その最多のものが実はレフセックでして、えー、レフセックのデータっていうのは m c b i があの作ってる、まあ、キュレーションしたデータベースなんですね。こういう NM なんとかで始まるやつですね。これは、DDBJ には、だから入ってないんですね。こっちに入ってないんで。ですので、えー、この、ですが m c b i だと、この NM から始まる番号も同じように検索できると。 まあ、そういうものをまあ簡単に検索するのに DDB で作っ、DBCS で作っているこの Google なというのを使っても、検索すること、あの簡単に検索することができます。ま あ, あの、まあ、そういう、あのえー、それ以外にですね、Refsec、まあ、を検索するための統合テレビなんかもありますので、あのぜひそっちらを使ってください。でまあ、これは参考程度というふうに、えー、と見といていただきたいんですが、実はつい、えー、数日前にですね、 あの、DBCS の方が新しいツールが、あの、この ID に関するツールが、えー、紹介されました。それが、あの、この、本当に、新しいので、ニュースで確認していただけるといいぐらいの、この、えっと、統合 ID というものです。で統合 ID っていうのは、この、そういう、えー、データベースの ID を、えー、たどってってですね、これはこれと関係あるとか、これと、これとどうなってるみたいなのを、こう検索できて、こういうふうに、 えー、とレフセックの ID はこの NCBA の人員のこれでとか、そういうふうなあの関係性です、データベース間の関係性を可視化できるというふうな、あとデータを取得できるみたいなあのツールになってて、まあ、あのせっかくなんで試してみようと思うと、私自身がこの本の中にで公開しているこの ID のリストは あ, のあるんですけど、このテキストであのクリックしていただけると、みんなで、皆さんも見れると思うんですが。あれ よく入っちゃった。ちょっとずつ消していきます。えー、っと。ここか。こういうやつですね。で、これを、えー、反転して、コピーしてですね。で、あの、統合 ID、これですね。これを、これのページに行ってですね、ここで、えー、っと、貼り付けると。そういうことして、サブミットってやると、こう、 あなたは僕が投げたのの何個かはレフセックですねとかで言うんですけど、ここをクリックすると、そのデータがですね、さらに取って NCBA の人員と関係がありますねってなって、さらにそれは、うん、ユニプロットとかと関係ありますねってなって、そのユニプロットのやつの関係性はみたいにこういうふうにどんどんどんどんたどっていけると。それもですね、何がそれが関係してたかっていうと、ここの テーブルみたいなマークをクリックすると、こういう結果として得られる。で、エクスポートってするとあのえ、ダウンロード、ID のダウンロードができると。それで、あの自分 の, あのデータとして、こういうふうに、まあ、あの取ることができるということで、この ID の変化が割と大変っていうふうなことがあのいろいろ多くてですね、特にエンリッチメント解析。 まあ豪解析と皆さん言うこと多いんでしょうけど、そういうものをやるときに割と、あの、中でやってくれる場合もあるんですけど、やってくれない場合もあるので、こういうのがすごく役に立つというふうになっています。ですので、ぜひやってほしいんですけど、これに関して新しすぎで統合テレビがまだないようなので、あのぜひ統合テレビ、d b s の方よろしくお願いいたします。はい。そういうことで、えー、まずこの ID とか延期配列のあのお話に関しては、あの、軽く、まあ、次の、あの、えー ddbg の方が、あの、詳しく話していただけると思います。はい。それでですね、えっと、私はそこからですね、えっと、さらに配列解析入門ということで、配列解析の話を進めていこうと思います。はい。で、配列解析なんですけど、まあ、あの、そうですね、まあ、NGS なんかでももちろん、あのデータを まあ、処理することも配列解析なんですけれども、NGS の配列解析に関しては、あのまあ、あのでかいデータをこう取ってきてみたいな感じでなるんですけど、そこのです、ねえー、根底にある一番、えー、とよく使う配列類似性検索、そこの部分を中心に今日はお話しします。えー、NGS のデータ解析の実際に関しては、ま, あ、また別の機会というか、まあ、このシリーズの別の機会で、えー、お話があると思うので、そっちであの見ていただければ あの見てくださいあのこちらではあの一番基本的な部分しかちょっとお話しする時間もないので、えー、お話し、えー、とそうさせてください、えー。なんでそういうふうに、えー、そこを言ってくれないんだっていうふうに思う人いるかもしれないですけどこれあの実は私のバ、えー、イフィマティックスを教えているシラバスで15回分、まあ、1回90分の授業をあのやってるんですけど、えー、見ていただけるとですね分かるように、えー、と NGS の解析だけでですね えー、とこの9回からあと全部 NGS の解析なんですね。で、その前の部分ですね、この辺の、この辺のまあ3回から7回、8回目ぐらいが、この今日の、えー、配列解析の基本的な部分の話なんですけど、今回え90分ぐらいしか授業がなくじ時間がなくて、これ1回90分の授業を、えー、こんだけやってるのをだいぶあのはしょってですね。 お話ししていることもあって、まあ、だいぶ、あの、無理があるんですね。ですので、えー、今日は触りの部分だけ、えっ、ー、と、話しさせていただいて、あの、他は、さあの、えー、まあ、別の、あの、動画を見てくれるといいかな、というふうに思ってます。で、今日は、この、配列理性検索の部分を特に話しようと思うんですけど、これをやる前に、実はそのデータ形式の話もしないといけないので、データ形式の話をしてから、 あのそっちに入ろうかなというふうに思います。はい。で、えー、データ解析、データ形式なんですけれども、まあ、ファイルフォーマットともいいます。で、あのー、配列のデータとか取ってきたときに、まあ、いろんな形式があるなというのは知ってるかもしれませんが、まあ、皆さんが一番よく見るのは、このファスタ形式、ファスト A 形式というふうにも呼ばれますが、かなというふうに思います。で、ファイルの拡張してドット .fa みたいなのがついてる。 みたいなやつですねなんですけど、これもまああの平たく言うとテキスト形式なんですね。つまり、あのまあ、ファイル拡張子では普通だったら .txt みたいなあのもので、このファイル拡張子がこういうふうに FASTA とかになっているから、まあ、ダブルクリックしても Windows や Mac だと開きませんよみたいなこと言われることが多いんですが、実際には中身はテキストのデータなので、あの無理やり、えー、そういう、えー、テキストエディターなんかで開くとあの中身が見える。 いう形式になっていると思うんですが、実はほとんどの形式がですね、そのようにテキスト形式になってます。もちろん、あの、普段はですね、あの圧縮ですね、ZIP 圧縮とか GZIP 圧縮みたいなのがかかってて、圧縮形式をほどいてからになりますけれども、あのほとんどのデータが、えー、テキスト形式で、テキストじゃない形式のものっていうと、このえー、っと SRA ですね、この Sequence Read Archive で、 配られているこのデータ形式はこれはすごく圧縮がかかっててこの圧縮されているデータ形式はバイナリー形式っ て, ってテキストではありませんあとこのサムバムっていう形式 の, あのバムの方ですねサム形式の方でもテキストですでそのサム形式のテキストをバイナリーにしたのはこのバム形式でこれはバイナリー形式でテキストじゃないですですがそれ以外のものは全部実はテキストであの中身はあの ね、あのエディターテキストエディターなんかで開くとあの見えることです。VS コード、Visual Studio Code みたいなプログラムで、まあ、開くとあの、えー、見えるんですね。っていうふうに、えー、基本的にはいろいろあるんだけど、みんなテキストファイルで、じゃあなんでファイルフォーマット違うかって言ってると、その中のテキストの書き方が違うんです。でどう違うかっていうのはちょっと全部は今日説明できないんですが。 でできないので簡単に言いますけど、まあ、ファースタはよく使うあ の, あのヘッダー行にあの鍵あのの鍵不統合から始まって、その2行目以降があの実際の延期配列、もしくはアミノ酸配列のデータが入ってるみたいなものです。でファースト Q 形式っていうのはあの、これはえーと NGS なんかでえよく使うクオリ延期配列のデータとクオリティが一緒に入った形式で、まあ、これもあのヘッダーと実際の中身と、 クオリティの情報が繰り返し出るというふうな形式になってますが、この発作級形式はですね、リードが多いと、リードの例えば2000万リードを読んでたとしたら、実は1エントリー4行って決まっているので、2000万エントリー ×4 なんで、8000万エントリーの行数になって、普通のテキストエディターなんかで開くと、開けないぐらいでかいというふうなものになってます。 まあ、それ以外にもまあいろいろあってですね、えー、まあよく使うのはまあ、あのー、こういう GFF、GTF とか BED というゲノムに対するアノテーションの形式。まああと、まあサムバムあんまり見ないかもしれないですけど、これはあの実はあのサムバム形式のはリファレンスゲノム配列へのアライメントの形式です。あのたまにあのクラムとか聞くかもしれませんが、それもあのここの範の範疇になるものです。であと、まあ VCF ですね。これはあのバリアントをするあの バリアントコールフォーマットというもので、まあ、VCF もあの、えー、人 の,、ねあのね、多型のデータを扱う方はよく見るんじゃないかなというふうに思います。はいまあ、そういうあの形式がいろいろある。まあ、そういう形式 で, です、ね、あの今は増えちゃってて変わってるんですが、まあ、一昔前は大体ファスタ形式のものを扱う、プログラムで扱うみたいなことがまあ多くて、いかに、えー、と説明するブラストとかもです、ね、ほとんどはこのファスタ形式であの処理するものになってます。 で、えっ、ー、と、配列解析なんですけれども、あのー、まあ、ざっくり言っちゃうと、あのー、配列をこう、並べる。このグローバルとローカルって書いてますけど、まあ、これ気にせしないで、2つの配列があったときに、あの、どう、あの、2つの配列を比較して並べるかというところをコンピューターにやってもらうというのが、このアライメントで、配列か解析の一番源流になってます。これの場合は、ま、あアミノ酸配列になってるんですけれども、これが一番いい例でして、あのー、 グローバルアライメント、大気アライメントというのと、局所アライメント、ローカルアライメントというものの2つの性質の違いをこれ表しています。でグローバルアライメントというのは、端から端までできる限りこう合わせるというようなアライメントの仕方をする。でローカルアライメントというのは、あの一番似ているところを、まあ、端は考えないで合わせるというふあなやり方でして、まああの、一般によく使われているのは、このローカルアライメントの方だと思います。 で特に、まあ、データベースの検索をするといった場合は、えー、データベース中にのいろんな配列のどこかに、えー、と似ているものがあるかってを探すので、このローカルアライメントを、まあ、対応するんですけれども、このローカルアライメントをあの、まあ、計算するのは、厳密に各計算、数学的に厳密に計算しようと思うと、非常に大変なため、まあ、計算量が多いために、まあ、これをですねあの、まあ、サボるって言ったら失礼なんですけど、コンピュータで、えーでより早く見つける。 まあ、なんかちょっと失敗あるかもしれないんですけどより早く見つけるっていうふうな方法がまあ取られててそれがまああのブラストなんかであの採用されているアルゴリズムっていうふうになりますで、まあ、部分的な類似を見つけるという点ではまあブラストも変わらないんですけれども、えっとまあ、配列類似性検索にあのすごく使われているのはこっちで、まあ、あのよく聞くのはまあ配列相当性検索と何が違うんですかっていうことを言われるんですけれどもこれはですね割とあの もう昔から議論がありまして、えっとどこ行ったかなこれか。えっと、まあ、昔からこうそういうことを、まあ、言ってて、議論になってることあるんですけど、まあ、は普通、あのブラストでやるのは配列類性検索って言って、まあ、配列の相当性を見つけるっていうあの意味もあるんですが、配列相当性ってまあ、進化を仮定しているわけなんですね。で、配列類性検索っていうのは、そういう進化を仮定しない。あの え、検索でして、えー、とにかく似てるか似てないかというだけに、あの、こだわるという、あの、部分です。で、ブラストで聞くのは基本的には、ハイゼル類性検索なんですけれども、まあ、しばしばハイ置相当性検索、コモロジーという言葉を使います。本当はでも、シミュラリティですね。そういうふうな、まあ、あの、えー、ちょっと言葉の誤用がありますので、そこは気をつけてやってほしいなというふうに思います。で、ブラストなんですけど、の、まあ、あの、ことに関して入ってきますが、 えー、ベーシック・ローカル・サーチ・アライメント・ツール の, あの略です。えー、で、まあ、これは配列類似性検索のデファクトのスタンダードになってて、この、えー、プログラム自体も、えー、1990年の最初ぐらいからずっと使われてて、もう30年ぐらい、えー、バージョンアップしてどんどん使われてますが、基本的な動作原理っていうのはあの変わってません。で、えー、この配列類似性を検索するときに出てくるのが、えー この質問配列、クエリーと呼ばれるものと、検索対象 DB というサブジェクト、これ、まあ、あの短くサブジェクトってなっちゃってるんですけど、その二つが、あの、えー、出てきます。それはまあ、もちろん、あの、似てるものを探してるんだから、自分で探したいものと相手方っていうのがあるのは、まあ、わかると思うんですけれども、えー、ブラストはですね、探すときに、まず自分のクエリーですね、の中から、あの、まずその短い部分をこう、 ワードののリストっっっっててていいうふうなものをぶった切どどんどん作っていきますで、そのワードのリスト と, と、まあ、マッチするものを、まあ、探してきてっていうふうにするんですけど、まあ、マッチしてきて探すっていうやり方は最近のやり方で、ちょっと前までは実はこの 6, 6個 の, あの、えー、ぐらいのあ6万 の,、まああのワードっていうのをたくさん作って、それと、えー、どれぐらい似てるか。アミノさんの場合ですと、まあ、完全なマッチじゃなくても、えー、まあ、あの、 アミノ酸の性質同士が似ていると近いみたいなものが当然ありますので、それであるスコア以上になるものっていうのを、まあ、データベース中から見つけてきておいて、そこで、えー、そ, ことそういうふうなものがマッチしたも の, の, あのを、まあ、起点にですね、えーとそのえーと、右側と左側でどんどん伸ばしていって、スコアが悪くなるまで、えーとえー、そこを、まああのえー、伸ばしていって、そこが似ている領域とするというふうな、まあ、あの簡単なアルゴリズムをしています。 でまあ、あの延期配列なんかですと、最近だと、あのコンピューターもすごくあのパワーが上がったということで、あのこのワードのリストを作るときに、えー、延期配列 の,、まああのリストを作って、それとまあマッチするものをまず作っておいて、そこでマッチしたところから伸ばしていくみたいなあのアルゴリズムを使っているものもありま す, も使っています。そういうふうな、まあ、あの検索方法でブラストはい なので、端から端までクエリを全部見ているわけじゃなくて、こういうふうにまあ似ているものを、まあ、シードを作っておいて、伸ばしていくみたいなことをしているというあのものになります。で、えー、で、まあ、ブラストにはですね、今言ったみたいに、塩基配列の場合と、えー、拡散配列ですね、レスの場合と、あのアミノ酸配列の場合があるって言ったんですけど、まあ、それがですねデ、データベースと、あのデータベースと、 あのクエリー、ね、とデータベース側でそのパターンが違うっていうのはあの組み合わせがあるというふうにあの理解できると思うんですけど、まあ、クエリーと DB で拡散配列アミノ酸配列それぞれ2る2で4通りあるというふうになってるんですが、で実際にはブラストのあのプログラムは5種類あるんですね。なんかが1個多いんですが、何が多いかというと、実はその拡散配列同士 クエリと デ, ィデータベースが拡散配列同士の時だけが違っているというふうになっています。これはですね、ブラスト N というプログラムは拡散配列同士の比較をするという、えー、比較のプログラムです。なのでちょっと他のブラストとはちょっと動作が違うんですね。で、それ以外の実はあのこの拡散配列同士の T ブラスト X も含めまして、他の全部プログラムは全部アミノ酸配列レベルで比較するというあのものになっていますで。アミノ酸配列レベルで比較するんですが、 まあ、それぞれいろいろあって、例えば、えー、クエリ側が拡散配列で、えー、データベース側が、えっ、ー、と、アミノ酸配列の場合の、に使う BLASTX の場合は、あの、自分の持っているクエリで入れた拡散配列を、えっ、ー、と、アミノ酸配列に、えー、翻訳しながら、あの、えー、その翻訳したアミノ酸配列で、えっ、ー、と、データベース同士比較します。データベースと比較します。えー、ですので、えっ、ー、と、 持ってきた配列の、あの、には、まあ、あのアミノ酸を翻訳しようと思うと、まあ、フレームが3つあるわけですが、実はこれ、あの、裏側の配列も見ます。ですので、えっと、3る二の、えー、6通りですね、6フレーム翻訳っていうことをして、えー、データベースと比較する。そういうことをするのが、このストエック x です。で、このデータベースの前に T ってつくのが、データベースじゃないプログラム名の前に T ってつくのは、実はデータベース側を 翻訳するという、あの、ちょっと大変そうな、あの、プログラムでして、データベースの拡散配列をその6フレームを翻訳して、で、アミノ酸で比較するんですが、えー、クエリーも拡散配列の場合は t ブラスト x クエリーはアミノ酸配列の場合は t ブラスト n というプログラムを使うと。で、えー、まぁ、あ、アミノ酸配列同士を比較するときはラスト s p というプログラムを使うと。そういうふうになってます。まあこれ、あの、割と、あのー、 ねあの知っておいてほしいんですけど、なかなかこれ、あの自分で使わないとわからないかなというふうに思うんですが、ぜひこれはあの知っておいてください。で、ちょっとあのブラストの実習してあの進めたいと思うんですけれども、まあブラストの場合はですね、まずは NCBI ブラストで、えー、と検索ググりましょうというふうになっています。やります、NCBI ブラストですね。 そうすると、一番上に出てくるのは、このブラストのページですね。NCBI はい。なかなかちょっとすぐに出てくる。こういうページが出てくるそれで、えー、っと、で、あのー、まあ、いろいろまあ検索できる今言ったいろんなプログラム、tblastx がいろいろ書いてあるのがあると思うんですけど、今の場合はちょっと拡散、クレオタッチドブラスト やろううと思うのでこれククリックします、はい、そうすると、こういうふうにいろんなパラメーターの設定の部分が出てくるんですが、えーっとまあ、検索するクエリーをファスタ形式で入力しますというわけなんですけど、ない場合はこのカイコのエノロアーゼを使いましょうということで、デ、ま、モ、あ、なんでこのカイコのエノロアーゼの配列を使いたいと思うんですが、エノロアーゼどこ行っただんだん増えてくるとわからなくなっちゃう。 えー、っと、まあ、皆さんもそうだと思うんですが、のらーでどこ行ったかなぁ。これですね。すいません。で、これを、えー、全部ですね。全部をコピーします。それで、こちら側で、ここで、えー、っと、ペーストします。はい。ペーストして、 これがクエリーで、対象のデータベースを選ぶ選びます。で、それはですね、まあ、あのー、いろいろ、ここがクエリー で, で、対象のデータベース、いろいろここにあのデータベースに選べるんですけれども、いろいろあるんですが、まあ、デフォルトはこのヌクレオタイドコレクション、NR スラッシュ NT、これはのノンリダンダンとヌクレオタイドということで、これやるんですけど、とりあえずこれでやりましょう。それで、えっと、これで、えっと、ブラストって、えっと、押すと、えっと、検索が、あのー、 キューイングされますこういうふうにえ、とりあえずあなたのジョブは、えー、キ, ューキューイングされましたと。で、えっ、ー、とではまあすぐ出ましたけど、えっ、ー、と多分皆さん今やるとですね、えー、いろんな人がやると一斉にやるので、ちょっとずつあの時間がかかると思います。かかると思うんですけど、しばらく待っているとこの画面に最終的に遷移します。そうするとですね、自分の、えー、と投げた カイコのエノラーゼの配列だったんですけど、カイコのエノラーゼの配列はすでにデータベースに入っているんで、自分自身がトップに来ますけれども、それ以外に、えっ、ー、と、ボンビックスマンダリアのエノラーゼであるとか、まあ、禁煙種ですね。まあ、生物種がここに出ているので、こういうふうに、あの、いろいろ出ているんですけれども、そういうふうな、まあ、結果が得られると。ただ、なかなか今の結果とか、まあ、見てると、あの、見づらいかもしれないので、実は最近、いろいろツールが新しいので出てて、このグラフィックサマリーですね。このタブを、 クリックするとあの今投げた配列がこれぐらいの長さ1000ちょいあったんですけどそれとどこがあの、えー、マッチしたかっていうのがこの赤い部分で出てローカルアライメントでどこからどこまで、えー、とマッチしたかっていうので出て、まあ、ほとんどマッチするものばっかりだったんですけどこういうふうに出ます、あ。実際のアライメントを見たい場合はここのアライメントってどこであの見ること で, できますし、えー、このタクソノミーっていうオプションを見るとそのヒットであったものがどれぐらいのあの 今のはボンビックスモライ、あの、解雇だったんですけど、それの、まあ、スコアがどれぐらいだったか。まあ、離れるに従ってスコアは低くなると思うんですけど、ヒットの件数がどれぐらいあったかみたいなのも、こうやって見ることができます。はい。で、そうですね。そういうものですね。まあ、そういうのが、まあ、ブラストの結果の見方っていうふうになります。でも、検索対象も、まあ、あの、変えることができて、まあ、デフォルトは NRNT なんですけれども、 まあ、それ以外のブラストのものも当然あります。そういう場合は、えーとまあ、戻ってもいいんですが、ここで確かエディットサーチですね。をクリックすると、サーチをあのリファインできます。でここで、えー、と例えば、えーと、レフセックセレクトみたいな、ね、レフセック NCBI が作っているリファレンスのシーケンスのデータベースに対してブラストしますよというふうなものもできて、そうすると、レフセックセレクトってやると、ちょっとやっぱり今時間がかかってますね。 はい、こんなふうに何秒かごとにこうやってあの、えー、出てですね、すぐには帰ってこない前もこういうふうにあります。ですので、えー、ちょっと出てこないですね。まあ、あのー、あ、帰ってきました。で、えー、レフセクのノーシグランとシミュラリティサーチが見つかりませんでした、出たんですけれども、まあ、レフセクでやってる中にはこの解雇のやつは入ってなかったんですね、まあ。っていうふうに、まあ、こんなふうにまあ分かる。 そういうあのものです。で、まあ、そういう、まあ今やってたのは実はあのクエリーがですね、えー、拡散塩基配列の場合の、えー、サーチでした。ですが、まあよくやるのは多分、アミノ酸配列かななんて思います。まあ、もちろん、あの拡散配列でやってえ、翻訳させて、アミノ酸配列でのあのサーチをやってもいいんですけれども、あのせっかくなんで、今のあのやった解雇のエノラーゼのアミノ酸配列ですね。をあの やってみる例を今やってみるとですね、これですね、これがまあその例なんですけれども、これもあのえコピーしてえーやろうと思うんですが、それの場合、あのアミノ酸配列のサーチなので、一番上の こ, このブラストです、ブラスト R ーいうところをクリックして、一番上まで行って、プロテインブラストですね、の方をあのクリックしてください。何やるんだっけで、えっと、 今回の場合は、えー、そうですね、ユニプロット KB 使いましょうっていうふうになってます。ここで、えー、っと、今の、えー、コピーしたものを、こう、貼り付けて、なんか出てくるんですけど、まあもちろん、あの、タンパク質、アミノ酸配列でも NR っていうのあるんですけれども、ノリなんだったあるんですけど、まあ、せっかくなんで、このユニプロット KB、よくキュレーションされたデータベースとして有名なユニプロット KB、ナレジベースって言うんですけど、それを使っての、あの、ブラストをやってみましょう。 そうすると、やっぱりちょっと待つかもしれないんですけれども。はい、出ました。っていうふうに、えー、と自分のものはまあボンビクスモライだったんですが、トップはなんかあのドロソフィラメラノガスターだったんですね。とか、そういうのがまああのわかるんですけど、ここもアミノ酸配列の。 まあ、あの場合も同じようにこのグラフィックサマリーであるとか、アライメント、実際のアライメントですね。トップは、えっと、肺だったんで、症状倍だったんで、どこが違うかみたいなの見れますし、タクソノミみたいなものもあの見れるし、こっちですね。あと、このアザーリポートというところに、ディスタンスツリーオブリザルトって、まあ、距離行列ですね。ディスタンスツリーとか、そういうものをまあ見るようなツールも。 え、用意されてて、まあ、ああの、グラフィカルなツールがこのように準備されてて、自分のところのデータと、どうだったかみたいなのが見えるんですけど、ちょっと解釈がまあ難しいかもしれませんが、こういう、あの、ツールであるとか、えっと、あとは、えっと、実際のマルチプロアライメントですね。これは、ま、ああの、 実際に、まあ、またマルチプラアライメントを、こう、あの、えっと、計算するツールに自動的に投げてくれて、まあ、コバルトっていうらしいんですけど、そちらに投げてくれて、まあ、計算するみたいなのとかですね。とういうのが出てくるんでしょうね。いろいろなもツールが準備されてて、こういうふうなものを、まあ、あの使うというふうなものができてるんですけど、 どこが、あの、アライメントがあったかみたいなのがこのように見れるツールというふうになっているようです。次で、まあ、ああの、あとは、この MSA でマルチプルシーケンスアライメントだと思うんですけど、m s a ビューワーという、まあ、あ n c b a が作ってるあのツール。で、えっと、こう、結果をこう見てみると。いうことも、えっと、できます。ま、あ先ほどのとまあ似てますけど、はい、できます。コバルトと似てますけど。 はい、でま あ, あのこういう結果得られたらですねあの、まあ、パッと見て終わりじゃなくてですねこうどういう結果だったかとかこの、ねえっと、ヒットの数とかこういうふうなものを見ていろいろ考察してほしいなというふうに思ってます。あの計算する結果はね結構計、えっと、算機に負荷かけてやってるのでぜひ結果をですねよく見るということをあのやってくれたらなというふうにあの。 思思ってます思いますすい、まあ、この辺のねツールはもうほんとちょっといろいろ新しすぎて私もあのちょっとついていけてなくてどういうふうに詳しく使ったらいいかみたいなのはあのえっと統合テレビに譲りたいんですけれどもあのこういうマッチポルシーケンスアライメントの結果からあの自分の今のクエリ とあのデータベースにある配列のこう違いですね、アライメントの違いみたいなのを見て、その自分がま あ, あの興味がある領域が他の生物では欠損しているとか、あの増えているとか、そういうことをあの見るみたいなのがあのできるというまあえー、利点かなというふうに思います。はい。 でまああのもちろん、この NCBI のこのブラストの使い方というのはあの統合テレビに あ, のあります。ですので、これを見て復習していただけるといいなと思うんですが、ちょっとこれも2017年で4年前になってて、若干インターフェースが違うかもしれませんが、基本は変わってません。ですのであの、同じように使えると思います。でですね、あの今やったのは全部 NCBI のウェブサイトにアクセスしてやるという、あのウェブブラスト、ウェブ 版の NCBA ブラストというのを使ったんですけれども、実際にはですね、あのブラストというプログラムはあの誰でも自由に使えるという非常にあの、えー、自由なライセンスで配布されています。プログラム自体が配布されています。ですので、そのプログラムを、えー、ダウンロードしてきて、自分のところでインストールして使うということが割とあの行われています。でまああのー そ, のまあ、それでやる場合にはもちろんあの自分の検索あのやりたいクエリー以外にですね検索対象のデータベースも自分 で, です、ね、ダウンロードしてこないといけないんですけれども、まあ、そうすることで、えー、非常なメリットがあります。あのまあ、さっきやったみたいにこう前の人がいてデー タ, がデータでの結果が得られないとかそういうのはなくて、えー、できますし、まあ、何個も何個もあの繰り返しやることもあの非常に早くできる早くてかあの、えーと、自分のパソコンで全部できると。 ただ、そういう、あの、なんていうのかな。可視化の、あの、えー、グラフィカルユーザーインターフェース、グイはついてませんけれども、あの、結果だけを得ようと思うと、あの、こっちの方が、ローカルブラストの方が、あの、えー、いいことは通話いいことが多いです。で、私もほとんどこのローカルブラストでしか使わないんですけれども、それのやり方に関しても、統合テレビの方で詳しく説明してますので、それも、あの、ぜひ参考にしてください。なんですが、これ、まあ、ブラストをインストールしてくるつ っ, っても、あの、 この、ね、インターネットのウェブブラウザーみたいなあのソフトがですね、ダウンロードできて、えっと、使うっていうんじゃなくて、あのコマンドラインですね。あのー、ま あ, あの、こういう、えっと、ターミナルというソフトウェアをあインストールして、こういうところであの使うみたいな、あのこういう、まあ、コマンドライン操作をしてあのやるみたいな、そういうあのことが必要になってきます。 ですので、あのー、まあ、そんなすぐには、ちょっとなかなかできないかもしれないんですけれども、あのー、ですね、あの、こういうローカルブラストを使う方法というのを、あの実はあの私 の, あのバイフマディクスの講義、竹津大学院の方のバイフマディクスの講義では教えておりまして、えー、皆さんもできると思います。ですので、あの参考図書のですね、このデータ解析実践道場、道場本ですね。 青い本ですね、青い本の3の2章にですね、詳しくそのやり方書いてますので、ぜひあの興味を持った方は、そのように、えー、とローカルブラストに挑んでいただければというふうに思います。まあ、実にこれ実はこれ、Mac だけじゃなくて、あの、えー、Windows 10上のですね、えー、Windows サブシステム t e m for Linux、WSL2 上なんかの Linux でも普通に動きますので、まあぜひそちらもやっていただければというふうに思います。はい。 最後、まあ、応用課題を話して終わりにしたいと思うんですけれども、えー、っとですね、BLAD というものがあります。これ実はブラストのご表記ではありません。これはですね、The Blast-like Alignment Tool っていうので、BLAD という名前になっています。で、これは何かというとあの、検索対象のデータベースがですね、先ほど、ね、NR とかユニプロとかそういうのじゃなくて、ゲノム配列ですね、人ゲノム。 がマウスゲノムみたいなものに特化した配列類性検索です。なんで、えー、とよくこれはまあ、ゲノムのですね、クエリがゲノム中のどこに、えー、着地するかというふうに、まあ、例えられてですね、ゲノムランディングツールとい う, ふうな呼び方もされてるんですけど、そういうあのゲノムランディングツールっていうので、ブラッドというものがま あ, あの使えます。ですが、これちょっとあの企業だとライセンスを取得しないといけない、えー、優勝ライセンス取得しないといけないというあのツールのために、えーまあ 誰でも使って自由というブラストの方をま大体で使うことも多いんですけれどもこのブラッドを使うと非常に高速にそういう延期配列がどこに行くかみたいなものは使うことがあ検索することができます。まああのですねまあ、ブラストと同じような検索をブラッドを用いてやってみましょうということなんですけれどもまああの 今までやった例は全部あのねえっ、ー、と NR とかユニプロットとかそういうふうなものに対する検索、ブラスト検索だったんで、ちょっとあのできませんけど、例えばですね、あの統合テレビにあの例があるんですけど、あのこのブラッドを使って、えっ、ー、と鶏ですね、鶏がのあのゲノムに対してウイルスがあの持ち出した v サーク v サーク遺伝子を、えー、や えー、検索してですね、C サークとどれぐらい違うかみたいな、C サークがある位置がどこかとか、そういうものを、まああのえー、検索するあの統合テレビがですね、あのこれ、まあ、一番最初の頃は僕が作ったんですけど、今じゃあの何回かあの、えー、更新されて、えー、最新版になってますけれども、ウイルスが持ち出したあの宿主 の, あの遺伝子配列が殺されている部分を探しましょうみたいな、ゲノムから探し合ってましょう。 いうあのツール、あの統合テレビもありますので、ぜひそれをもうあの見て、ですね、えー、同じようにやってくれればいいかなというふうにあの思っています。で以上、あの今日の講習、えー、はですね、あの非常にえっ、ー、と入門編で、えー、の部分をあのご紹介いたしましたけれども、まあこの部分が一応さ、さ一番触りでして、あの NGS 解析をする際もですね、こういうことは知っておいてほしいなというものになってます。あのまあ、統合テレビを見ると、いろいろかるということと、まあ、ゲノムのデータベースというのはいろいろあって、もちろん人かマウスかつかないていう方も多いかもしれませんけれども、それ以外の生物に関してもいろいろゲノムのデータがです、ね、整備されてきてあり、ゲノムのデータは配列だけじゃなくて、あの実際に、えー、アノーテーションされたどこの位置にどんな、あの 遺伝子の、機能を持つ遺伝子があるかとか、どこがイントロンであるとか、どこがエキソンであるとか、そういうふうなものが記述された情報、ゲノムアノテーションが大事だということで、そちらに関してはゲノム配列解読に比べると、そのあのにどんどんやっていくものになってますということですで。そういうものを見るのに大事、便利なツールがこのゲノムブラウザーで、特に UCSC ゲノムブラウザーが使われていると、そういうふうになってます。 ゲノムブラウザーなんかで見るあのデータ、延期配列のデータはもともとこの延期配列データベースですね、国際延期配列データベースの共同研究というもので、INSDC というもとで蓄えられてきたもので、 もともとはそのアノテーションされたシーケンスということで DDBJ、Emble、g とい う, ふうなデータベースだったんですけれども、最近ではそのシーケンスリードアーカイブ、SRA という形で維持されて、やはりあのそこがまあソースになって使われていると。で、配列解析に関しましては、の NGS の解析以前にですね、あのやはりやられてきたのはこの BLAST というあの、えー、ツール、ベーシックローカルアラメントサーチ ツ, ツール。 いうものであのであこれに関してはあの Web 上でもあの自由に使えるようになっててあの非常にあのパワフルなツールで使い方はいろいろあると。でまあ、昔ですと あ, あの自分がけんあのしクローニングした配列がどう似てるかみたいなのであのよく使われてきたんですけれども今だとおそらくあの今自分たちが研究している配列がどのような生物にもあるかとか、えー、予想もしないものがあの データベースに入ってないかみたいなのを探すマイニングのツールとして今後も活躍するんじゃないかなというふうに思ってここで紹介させていただきました。今日の講習は以上になります。質問ある方はぜひこの時間中にですねしていただければと思います。長い間お疲れ様でした。